今回はこの店で、えー、メリエンダーを食べていますちょっと名前は長いので、えー、下にテロップを出します えー、これはチパです。えー、まあチーズパンの一種です。パラグアイ人の大好きなパンで、まあ町中至る所で売っているまあチーズパンです。中はこんな感じです。これはチパソウです、えー。まあ。 ちょっとコロッケに近い感じで中には肉が入っています中はこんな感じです肉がたっぷり入っていますニンニクがたくさん入ってて すごく美味しいです。他にはピーマンや玉ねぎ、卵などが入っていると思います。コシドを買いました。パラグアイの伝統的な飲み物で、砂糖、水、ジェルバ、マテ茶に、えー、っと牛乳を混ぜてあります。それでは飲んでみます。 お好みの量の砂糖を入れることができますコシドを飲んでみた感想は日本の、えー、ミルクティーにちょっと近い感じの飲み物ですぜひパラグアイに来た時は飲んでみてください美味しいです